はや TV 闇フレーム総視聴回数1000回ビートボックスプッ。 今日の h i h i ビ v はですね、まあ、一応重大なのかなまあ一応重大の発表とは、なってるのかないないかなわかんないですけど、あの HiHiTV、HiTV 総視聴回数5000回をあの、今夜中にさ夜中の4時55分ですね、あ の, あの土曜、 7 月, 28 2018年7月28日の、えー、夜中の、えー、4時4 55分に撮影しております長くなる可能性もなくはないです、まあ、やったんだよな前なあのオープニングオープニング募集しますとは言ったんですけどデザイン、えー、デザイ ン, デザイン、えー、募集したいと思います 今回は、サタンうん、ちょっ2です。多分みんな見てないだろうと思うんですけども、ね「モンハンダブルクロス」でコラボしたんですよちゃんと本人本人から許可を得てまあパート1ちゃんと撮影したんですけど ちゃんんと撮影でできたんですけどパート2パート3パート44つ撮ったんですよそのうちの3つがあの向こうの向こうの方がやられた向こうって俺がやられたわけじゃないんだよ俺がやられたわけじゃないフォ、えー、ートナイトやってるからなんかこの曲気に入ったね やっぱりあの俺何が話したかったんだっけ飛んじゃった話んなんだっけいじめることは良くないっすねなん、ま、て言おうとしたかわかんないけどこいつ何だっけこいつ マジかやべえ闇 や, やかって怖いな。 TV といえば H! ハ ン, ハ, ンハンターハンターハンターハンターの H とハヤ TV の H! なってないなってないこんなんじゃないよ H なんてこんなんじゃねえよってことで今日は。 はや TV を語る日に YouTube を始めましたはいはや TV は4月28日に始めたんだ28 8月28日は俺の誕生日28日何か変化に気づきませんか皆さんは TV 変化に気づくものはないですか あ そ, そろそろズームやめますねえー、っとですねこちらは何かと申しますとあ取れたブロックでできた子猫ちゃんですはい皆さんな何か青いことに気づきませんかこれ実はですねこれ腹筋ができるんですになってるの特殊生地<笑> いやばはいがえっと今の動画ええー、地震に関することなんですがあのまあここら辺もとか日本とかいや世界中もですがあの 一言だと思ってたら、ちょっと、えっと、なんか、ここら辺も、まあ、まだ全然地盤とか緩んでないんですけど、まあ、地震の話なんですけど、えー、地盤とか全然緩んでなくても、何があるかは分かんないので、えっと、こういう動画を出すことにしました。はい。今回は、えっと、この前、 えっと動画撮影したんですけどえっと北海道の確かあの動画をあげたと思うんですよ募金活動したいなって思ってて何て言うんだろうなんかはい今回はえっとみんなご存知でもある食べ物紹介したいと思いますちょっと開いてるんですがもう 入ってる開いてる開いてるんですがはいこちら、まあ、知らない人、まあ、分かんない人のために言っておきますこれあのお菓子です、はい、しっとりチョコうんこれ美味しいんですよねこのやつがはい今日の「はや TV」はこちらのやつが入ってます「はや TV」はこちら結構垂れてる、ね もけであれうま い, うま い, うまいあれ忘れた。 マジ切るの忘れるとかお前俺ゴミすぎだわ<笑>編集の技術を使ってみるかはいせーの止めた<笑>せーの ましたね戻して、はい、今回の「はや TV」はこちら「チャランチャラン」よいしょ変な音した「はや TV」が選ぶ好きなアニメランキン グ, ンキングイエーイイこんな感じになったね はい今回の「ィー TV」はこちらでねーみシミコーンだよあパックマンとコラボ中なんですよパッーパークマンとコラボでいただきますうんシミコーンはなんて言うんだろうシミチョコよりうーんなんて言えばいいんだろう んなんて言えばいいんだろうな、シミくん。まあ、おいしいんですけど、チョコがね、なんかね、薄い、薄い感じなんですよ。ごめんなさい、断面はこちら。断面。うん、断面は、なんかスナック菓子みたいな感じだな。んー 薄いんだけど、なんかとろけるような感じのチョコになってます。